ドワイトと開始だ速攻灯籠とは手が早いよえ、もう心音そして狙われるのは安定の僕 謎のすれ違い起きたぞい壊してお破滅かな強化ナイスうつり。 見失ってくれたみたい見つけ次第トーテムもぎっとこ一応隠れとこヒルビリーだから離れてるよね に行こう灯籠こんな近くにあるのに破壊されてないドワイト逃げるよさすがに灯籠取らないねドワイトが進めてた発電機かなどうイう治療しよう 先に回すの優先なんだね。了解。間に合うかバベチリ持ってるねー。ドワイトが追われてるから、僕が助けに行こう。 うわ僕の目の前を茶色い物体が通り過ぎたぞなんだアダムか俺をなんだと思ったんだよ僕にもわからないから気にしないで少し間があったぞ気のせいだよさあみんなで建物内の発電機回そう こっちに飛んでくるかな来た来た来たー僕狙いですか あれ?、殴られると思ったら窓枠前にいたノーワンチェッカースミスノーノーワンですこれキラー離れてくれるかな あ今チェイス始まったから助けられますそこのドワイト助けてありがとう二人ともありがとうあっちでチェイスしてるよ ヒルビリーだと肉壁より猶予救助が安全かなんどうしたの ヒルビリーが何かを訴えている今だドアイトゲート開いてるのに離れてくれるなんて。 さっきの素振りも助けていいよってことだったのかなビリーくんお疲れ様。